福島みずほです、えー。社民自由の会派、希望の会を代表して質問いたします。まず、共謀罪についてお聞きをします。テロ等準備罪のネーミングは誰が行ったんですか。金田法務大臣。 <咳>テロ等準備罪という故障は法務省内部において TOC 条約の担保法案の内容を検討していく過程で法案の実態を踏まえた故障として徐々に使われ始めや が, れやがて修練して用いられるようになった故障でありますいつ誰が使用し始めた故障であるかは 不明であります。不明でありますいずれにしましても、テロ等準備罪という故障は、本罪を新設する趣旨や、本罪が対象とする犯罪を端的に表すものとして、適切であると考えております福島みずお君。テロ等準備罪をどうして使うようになったか、不明ということはどういうことですか。 ちゃんと説明したんですよ。金田法務大臣。誰が命したか、えー。お尋ねにお答えいたします。お尋ねは誰がそのように命名したかというお尋ねと受け止めました。したがって、えー、誰が。予備な故障をですね。使い始めたのかにつきましては不明であると。このように申し上げました。福島みずほく そんな馬鹿な話ないですよ、政府提案法案で、えー、民進党のヒアリングで法務省は知らないと答えてますよ、誰が命名したんですか。金田、金田法大臣。委員長、お答えします。えー、先ほども申し上げましたが、 法務省内部において、TOC 条約の担保法案の内容を検討していく過程で、法案の実態を踏まえた故障、呼び名ですね、故障として徐々に使われ始め、やがて修練して用いられるようになった故障であります。いつ誰が使用し始めたかについては、先ほど申し上げたとおりであります。 島 お, 君おかしいですよ、政府がテロ等準備罪と言いながら不明なんておかしいですよ、誰がつけたんですか、あるいはこれ、返上してください、法務省はこれがテロ対策でないことは十分分かってた、だから与党に対する法案にテロなんてないんですよ、これを返上すべきだ、それ返上しない限り法案提出なんてありえないですよ、この共謀罪提案に、提出に断固反対です。次にに森友学園についいてお聞きをいたします。 金 田, 防衛 金, 田もえー、金田法務大臣。はい委員長えー、<笑>お答えをしたいんであります。テロ等準備罪を含む法整備というのは、テロ対策となるということをです、ね、申し上げたいわけです。テロ等準備罪を設けますことによって、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での 検挙や処罰が可能となり、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになる、さらにテロ等準備罪を整備いたしまして、国際組織犯罪防止条約、TOC 条約を締結することによりまして、国際的な逃亡犯罪人の引き渡しや捜査共助情報収集において 国際社会と緊密に連携することが可能となるこのようにテロ等準備罪を含み回す TOC 条約を締結するための国内法の整備というものは、テロ対策となることは明らかであると考えているわけであります福島みずほ君。テロ対策という言葉を法案に入れなくて何言うんですか、入ってないじゃないですか、これから入れるなんておかしいですよ、テロ等準備罪というのは看板に1割があるんです。 撤回するように、法案提出しないように強く求めます。暗黒政治に国会が手を貸してはいけません。次に森友学園に行きます。